It's short time. ーンですはい今日はですね道明寺あきらんが誕生日ということで一日密着したいと思いまーす一日じゃないんだけどねもう夕方のもう四時なんで半日密着になるんですけどで道明寺あきらんがね本当に今日10月27日 の, 日の誕生日なんで一緒に。 なんかごはん食べていきたいと思いますおめでとうこんにちはありがとうございますじゃあいつも見てくれてる視聴者さんに何か一言いつも見てもらっててありがとうございます今日はきの人生で一回しかないその前にちょっとくんがですね川細工が趣味ということでディナーの前に川細工店に今向かっておりますそこで何を買うのかは見せれません川ですね川と川細工の道具、料と ああ、ね、たた は, はい常連なんで常連なんで。常連なんで 常連なんだ。そうっすね。こんにちは。こんにちは何を買い求めですか。今日は皮。皮と染料を買います。な、染料って何、色、はい、皮を染めるってこと。はい。 キース作るんでないのこれ 何, 何の部品の顔につけるか、ねはい、の黒です、ね、これでそうですねちょっとい結構買ったんですけど、はい、買って結構来られるんですか顔を買いにいや、えっと、何回か34回ぐらい、ね、来られたことあありました 常連なの。もう顔は覚えられない。えっと、顔は、はい。常連なの。はい、あきらくんですね。買い物が終わったということで、今から。ご飯を食べに行きたいと思いまーす。全然少ない。着<笑>いたね。はい。 じじゃゃーーん続きましたセントリバいいははい、ああ乾杯しようか。 食べてサいのち。 ハッピーバ ー, ースデートゥープレゼント<笑>ドラクエのねキャラグッズなんだけどありがとうございますええ、めっちゃ嬉しい、えっと、開けてみてありがおキングスラムじゃんン はいありがとうございます。 めっちゃう ま, ステークうまい。 いいごちそうさまでした。というわけでね、あきらくんの誕生日会ということで、センタリバに肉を食べに行きました。